おはようございますは愛汰と一緒に1、えー、泊で新潟に行ってきます魚沼からの海沿い抜けて、えー、月岡温泉っていうところに泊まる予定ですおいしいものをいっぱい食べましょう、うん、食べましょう行<笑>くぜ新潟<笑> 出ましたよ越後湯沢温泉越後湯沢温泉、入ったことない、来たこともないもんないいね 狭いぞ、結構。うまいね。苔とかちょっとあるね。結構密集。密集悪いね。もう雨上がりのコンディションも相まって。<笑>すごい真っ白かもしれない二千畳台。 あ、でも今右す右すごいよ。気がき見えたよ。街並みが見えたあ。すごい。うん、展望台だな。着いた。ここだ。駐車場はここここなのね。あ、なんか展望台があるんだ。ほら。 展望台展望台展望台展望台って書いてある。上沼展望台と十日町展望台、六、うん、日町展望台。じゃあ七日町とか九日町もあるの？<笑>そうだよ、ね。綺<笑>麗<笑>そう。あ綺麗そう。すごい綺麗そう。 がすごいはっきり見えるねこれ雲なかったらさすっごい綺麗そう静かでいいすごいいい展望台だねすごいいい展望台 おすごいああ開けたよ開いたんすごいきれいだね綺麗。もいなんか街のなんか屋根かなんかわかんないけどきらめいてて綺れじゃない ここが十日町展望台じゃりんこちえちゃんだよじゃりんこちえちゃんだよここ左あ十日町市入りました十日町市、えー、んとこっちは暗くて狭いこっちは暗くて狭い決め決めますそして見通しの悪いコーナー 私結構お腹空いてるんだけどいや私たぶお腹は空いてるのよ<笑>ねお腹は空いてる米どころですからね新潟は、えー、米とあとお酒もなんか名物なんかも有名なんだよね有 名, なんか有名な銘柄いくつかあるよね代表的なやつ、うん、海あっそうそう八海山と腰<笑>の完売だっけ聞いたことある確かへぎそばのへぎってさ<笑>、うん 何のことか知ってる知らない。あ、てつい言わ。ヘギっていう、うん、草を言う。<笑>草なんかこういう、<笑>何う草止まみたいな。ぶぶぶぶ<笑>何なんのヘギってなんかね、私も知らなくて調べたら、うん、ヘギっていう器のことらしい。 っていう器にそのが入ってる、うん、のどうなんだろうね。うん すごい1回入ったんだよね、温泉に。うん。あ、ここじゃないここだ。あ、クリックがなってるのね。あ、ここでいいのかないい、ね、第二駐車場 あ, だあ、第1駐車場が向こうにあるんだ。あ、こあ、風車のがいいね、ここ。うん。あ、いいじゃん。よいしょ。 スルーシじゃないよね、これねあ、スルーシャーそうスルーシャー、すごーいヨっコ大工 TV いらっしゃいませ二人です、はい でもこの蕎麦も美味しくない。うん、歯ごたえがすごいある。もうどうしよういいよ。パーフェクトそばじゃない？パーフェクトそば、ね、<笑>めっちゃ美味しい。<笑> 満車じゃん昼時はすごいねやっぱりだから第二駐車場まであるんだねなんかあんまりそばってさ、うん、ここまで感動することないんだけどさ最近食べたそばの中で一番かも<笑>、うん、私もね12を争うね本当に美味しかった 道の駅あああるるね、ー、ーー<笑>なか な, か な, な, <笑><笑>なんか赤い橋があるよま<笑>そしてカーブ、えー、カカブブブです<笑>カーブですす<笑>急に来たね。<笑> すす<笑>すごいいいいめっっちちゃょとぎぎなるや海の町うわ か, 山 か, からないけど<笑>わーもうど真ん前じゃんね。えー すごいいいいの灰から人形 虫, 来た虫アタック来たあ今ね。 眉間に直撃したんだよね<笑><笑>開けた瞬間来るんだもんなあいたん断らない断らない時取れるかなって今思ったんだよね取れそうじゃない取れそうすいません 汁だっけーあソフト、ソフトクリームのマークだでもすごい呼び込みとかしてて活気があるね活気があるいやみたらし団子とかさなんか書いてあるよチーズまんじゅういやーちょっとそんな入んないよ入んないねうわあカニだよカニほらうわあ1本とかないの1本1本 あ、あと、あと、あと、あと、これこしんひかり。<笑>これが食べたかったんだよ。これ食べたい。そう中には小さい米粒が入ってます。本当だ。ご当地ソフトだもんね。<笑>ソフトマチです。ソフトマチ。お一つ目ですね。はいどう はいじゃゲットゲット。ット<笑>あどっこいショット。あらどっこいショット。ちょっとどこれこいちゃうの。<笑>いただきます。うん。つぶつぶ入ってる。お米の食感？うん。甘い。めっちゃ美味しい。 あ、本当だつぶつぶだねつぶつぶならかなソフトクリームというよりはなんかシャーベットチックじゃないうんシャリシャリ